こんにちは、アロです今日はですね2週間洗わなくていい T シャツと靴下を実際に買ってみて実際に2週間臭くならないかどうか試してみたという動画を作っていきます皆さんこれ2週間洗わなくていい T シャツっていうふうに言われてるんですけども実際それ聞いてどうですかこれちょっとおかしいだろうとかこれ本当に2週間着なくて大丈夫とかあの着ても大丈夫っていうふうに思った方もいらっしゃると思います今日はですね実際に僕がそれを実験して臭うのか臭わないのか着れるのか着れないのか 実際に2週間着るとどうなるのかっていう話をしていこうと思います正直僕も2週間ちょっと無理じゃないかなと思ってるんですけどもちょっとね途中で断念したりだとかする可能性もありますけども温かく見守っていただければなと思います今日着てるこの T シャツなんですけどもシルバーテックという生地アイテムになってますこれ何かっていうと海外のメーカーが銀を繊維に組み込んで銀繊維として 生地を作ってそこからあの抗菌作用のある 99% 抗菌作用のあるえ匂わない T シャツを作ったというわけで今回これをわざわざ取り寄せてきてるという感じです以前洗わなくていい T シャツとしてレビューをしたあの別のあのあエブリっていう T シャツがあるんですけれどもそれとはまた違った T シャツを今回着てみました着比べてみるとわかるんですけどもちょっとこっちの方がね生地感がいいというか、えー、結構伸びるタイプの 記事になってます、えー、僕 175cm の身長なんですけども S サイズでいい感じのサイズ感かなっていう感じですこれをですね一日一日レビューしていきます見てみてくださいはいという感じで T シャツを着てみたんですけどまあ本当に僕が一番驚いたぐらいでもう残念です本当に2週間着れるっていうふうに言われてたんですけども絶対無理ですよ こんな感じでちょっと動画撮ってたんですけどもねそんな普通の服でいやもうがっかりでした本当にでなんでそんなにあのダメだったかっていうとも う, もう銀イオン銀繊維で作られてるこの T シャツなんですけど も, も本当にいやもう正直僕はもう辛口レビューをするとユニクロで買うようなあのトーレとコラボしてるエアリズムかの方がまだいいんじゃないかって思うぐらいの感じでした 普通です普通。普通の T シャツ、ちょっと似合わない T シャツかなっていう感じの感覚で、もう2週間着れるような白物じゃなかったっていうのが僕の感想です。正直ですね。T シャツはですね。でもう一つ、靴下があったじゃないですか。靴下は、えー、意外に持ちました。なんでかっていうと、僕があんまり、ね、靴の汗をかかないのかもしれないですね。っていうところで、3日間持ちました。で、4日目ぐらいにちょっと似合うなっていうふうに。 思ううというかちょっと違和感があったんでもう僕は4日でやめたとで要するに結論から言うと、えー、何なのかというと T シャツはもうほぼ普通の T シャツと同じ感覚ちょっと似合わない T シャツかなっていう感覚ですなんで2週間無理です、えー、靴下靴下は3日間ならいけますただその汗をかく人本当にあに足の匂いが気になる人はちょっとやめた方がいいんじゃないかという感じの結果でした プラス僕がちょっとあのー、歯が痛くて<笑>親知らず抜いてしまってこんな顔になってるという感じですでもしょうがないんでもう今回はエイブリーとシルバーテックのこの T シャツ2つを見比べていこうかなと思いますでシルバーテックっていうのが今回着たこの T シャツなんですけれどもこちらが銀繊維銀の AG の, あのイオンを含んでいるので銀繊維が入ってるので匂いがバクテリア化抗菌されるよっていう 製品でしたで独自の配合ででその洗わなくていいんで何て言うんですかねエコになるというところだったんですけどもまあそんなことはないなっていうのが僕の感想です普通の T シャツもうかわいそう本当にせっかく僕はもうクリスマスプレゼントだと思ってすごく期待して買ったのにもう残念で仕方ないという感じでしたで一方これ昔紹介したエイブリーっていう T シャツなんですけどもこれは何かっていうとあの加工がされてるんですね 発水加工がされていてあの、水を弾く繊維になってますと。なんで、もともと汚れがつかない、発水加工で弾くので、えー、汚れがつかないっていうようなイメージの T シャツでした。まあ、どちらがいいかっていうと、実際僕こっちの方が好きですね。イブリーの。弾く方が。なんでかっていうと、本当に弾いてくれるので、弾いてくれるのに汚れてないという感じの印象です。匂いも弾くので、そこそこ残らないですしっていう感じの T シャツはこっちでした。 なんでおすすめするんであれば今の時点で2019年の末におすすめするんであればこれエイーブリーかなっていう感じですで正直ねそのなんかもう誇って2週間切れ洗わなくても大丈夫ですよっていうふうに言えるかっていうと言えないです僕は言えない<笑>せっかく試したんですけどまだまだそのね洗わなくて T シャツってあの科学的にまだ機能的にもまだまだた、ね、どり着いてないのかなっていう感じ でしたもう僕が一番ショックで何より一番ショックでもう2週間洗わなくていいっていうふうに思ってたん で, でも全然違うじゃんっていうがっかりでしたで正直いろいろとレビューを見ていくとあの2週間、えー、洗わなくていいっていうふうに言ってるのはあの人によって違うというかレビューによって違うとでしかもその公式サイト自体は2週間あの洗わなくていいというよりも代理店がそういうふうに言ってるような感じです で実際にそのエコとしてオーガニックコットンを使ったりだとかあとはその洗濯の回数が減りますよねだから環境に優しい商品ですよっていうふうに歌ってたのでそのね明記されてない2週間というふうに明記されてないっていうところ僕もちょっとミスリーディングしたのかなっていうところがありますなんでね今度からちょっとより新しい商品を見つけながらとかもしよかったら僕がね自分でそういう商品を作ってみて よりエコというか、環境に優しいアイテムを作って、あの、紹介していくっていうのもありなのかなっていうふうに思ってる次第でございます。はい。というわけでですね、今回は、あの、僕が T シャツを着て、実際に2週間試してみたんですけども、えー、脱落してしまったっていう動画になってしまいました。皆さんもし、その、銀繊維だとか、新しい商品、アイテム、洗わなくていいアイテムだとかを知ってれば、よかったら教えてください。というわけでですね、今回はミニマルなアイテムを紹介していきました。えー、靴下と。 T シャツと、えー、T シャツもう一つですねエイブリーの T シャツの方が良かったよっていう話でしたじゃあ実際ミニマルなアイテムを持っていくときにどういった装備どういった旅行アイテムを持つべきかって話なんですけども僕は今靴下はそのシルバーテックを使うようにしてますで大体3日ぐらい持つので大体3日分のときには1泊2日、えー、2泊3日ぐらいであればシルバーテックだけを持っていくっていう感じですでインナーは今ユニクロのインナーを使っていてユニクロの エアリズムっていうのを使っていて、それはもう毎日洗いっていう感じですね。で、もう一つ T シャツがあるんですけれども、ユニクロと、えー、僕がよく使ってるのがあの、ナイキのすごいランニング系の T シャツがあるんですけれども、そのランニング系の T シャツを、えー、使ってます。それを持っていくと。で、どうするかっていうと、大体三3枚ぐらい持ってって、その3枚を洗っていくっていうスタイルです。えー、どうするかというと、例えば1回着て、で、着たその日に洗って、で、干すと。 で、干してる間に次の日に新しいのを着て、で、またその次の日、その終わったらまた洗って干すという風にしておけば、だいたい速乾性がついてるんで、もう手洗いですぐすぐ干せると。で、プラス僕が使いたいなと思ってるのは、今、音波で洗えるロボットみたいなのがあるんですね。こういうちっちゃい。 あのディバイスを使ってボケに入れておけばその音波を使って洗濯してくれるっていうアイテムも出てるのでそういったアイテムを使って今後は洗濯したいだとかまあみんなぐらいだったらねその靴下とかバーバーバターっ て, 洗って干せば全然いけるので旅人スタイルでそれでもいけるのかなっていう感じですで T シャツなんですけれども T シャツはそのナイキあのスポーツ系のランニング系の速乾性の高いアイテムを使うのは僕の中では主流になって もう一つ僕が使っているのはこのユニクロの白の T シャツです。これ結構面白いのがここですねちょっと見えるかなあのスポーツ系の T シャツになっています。後ろがメッシュになっていて穴が開いてるんですね。なんでそのよくあるスポーツマンが着てるようなスポーツ用のアイテムなんですけれども白の T シャツとして使えるような感じカジュアルな白の T シャツとして使えるようなイメージで使っています。これがいいのは速乾性が あるるのととプラス普段着でも使えるとでフォーマルな場所でもまあまあ使えるとこれにプラスジャケットを羽織ればそこそこフォーマルというかあのステルスフォーマルみたいな感じでわからないように着ることができるとこういう商品を僕は今後も使っていこうかなという形ですなんで今日ですねおすすめしたあの洗わなくていい T シャツは、まあ、結局ダメでしたよっていう話とで T シャツ使うんだったらユニクロの T シャツの方がまだまだいいですよっていう話をしていきましたで今後はですね あの作っていこうかなという形で、えー、見ていこうかなと思ってます。えー、繊維でいうと大阪だとかあとは岡山の、ね、倉敷市だとかも結構繊維で有名ですよね。そういったところでお願いしたりだとかあとは伊東から、ね、探していかないととか、えー、今度はタイとかね。 タイで、ね、自分でデザインした服を、えー、発注したり中国で発注したりっていうのもやっていこうかなと思いつつ、えー、今今後も探していこうかなと思ってます今日はですね僕がお勧めしていたあの2週間の T シャツはどうだったのかっていうレビューをしてきましたもう残念ながらリアルに言うともう使い物にならないカラク中と使い物にならなかったんで、えー、皆さんも、えー、また新しいアイテムを見つけて僕が レビューしてていいくんででそれれまま待っていただければなと思います T シャツは2週間着れないけど1日2日ならいけるよと靴下であれば3日それ以上であればやっぱりその生理的にイメージ的に嫌なんで洗った方がいいかなと僕は思ってますこれはもうあくまで個人の感想なのであの皆さん使われて見て実際行けそうだったら行ってみたいだとか要するに汚れないって言いつつとやっぱり汚れるんで汚れてしまうんでやっぱり汚れるものだと思えば 洗った方がいいのかなっていうのが結論でした、えー、今日の動画いいねと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いしますあちょっと歯をね早く直してあの喋らないようにしたいなと思ってますまたね来年もよろしくお願いしますというわけでありがとうございましたバイバイ